w o h o d i d y o t t h i n g t h a t o e a n s t h e r e i s a g o o d a s t h e y r i t i s t a d a l l o a r e n t t h e r e a n y r o s t